私は、10年ほど前の人間ドックで、眼圧は正常ではあるものの、視神経の状態が良くないと指摘を受け、緑内障の初期と診断されました。以降、半年に1回は視野検査を受けてきました。緑内障は、徐々に視野が狭くなり、失明の危険もある病気で、良くなることはない病気ということで、医師からは急速に悪化しないように、 眼圧を下げる点眼薬を処方されていました。自分では、眼圧が高くなっている自覚も辛さもなく、検査の時だけ病院に緊張して検査を受けに行くという日々を過ごしていました。でも、昨年の末あたりから頭痛が増え、見えづらさを感じるようになってきました。視野検査で左右ともに、 上側の一部に視野の欠損が見られるようになっていました。今年になって、網膜の機能を見る網膜電図検査では、特に右目は全体的に異常という結果になっていました。いつかは失明するのだという不安が、ついに現実のものになってきてしまったと迫る怖さを感じました。 そして、頭全体を締め付けるような頭痛が頻繁に起こるようになっていました。そんな中、4月10日と17日の2回にわたって、直接竹志さんにお会いすることができました。頭の圧迫感を話した1回目のセッションでは、背中がぐっと後ろに引っ張られた後に何かが外れたような気がしました。 すると、直後から目が涙で潤ってきて、肩から力が抜け、目を動かしやすくなりました。とても楽でした。そして、二三日して、今度は目のあたりをつかまれるような感覚が始まり、二回目のセッションでやっていただきました。竹志軍団の方々が順番に、肩、首、目のあたりに、 手を置かれると、体の中から何かが湧き上がってきて、息が浅くなって、次の瞬間にサッと消えていきました。まるで体から何かが飛び出していったような感覚で、とても驚きました。そして、目の周りの緊張は嘘のように取れていました。自分の体の反応に驚きましたが、確実に目の圧迫感は取れて、見やすくなっています。 目と同じように辛く感じていた右側の頬、そして顎のあたりの顔面神経痛も一緒にやっていただきました。痛む場所が1回目と2回目と違ってくるので、痛みの原因が移動するのですかとお聞きしたところ、それぞれ別の原因だとのことでした。2回目の時、顎の痛みに対して首の後ろから前の方へ押し出すように、 社長が触れるとなんと痛みがスッと私の体から前方の武さんの手の方へすり抜けていきました本当に驚きましたその後、顔を洗うのもお化粧する時も手が触れるたびに感じたピリッと走る刺すような痛みがないのです痛みというストレスから解放されました 何よりも、心が痛みや不安から解放されたと感じています。視野検査は、目の状態が悪化したことを宣告されるだけの、できれば受けたくない検査でした。が、来月の検査では、何か良 い, いことが起きそうな気がしています。これからも引き続き、諦めないで竹下さんにお会いしたいと思っています。